茨茨城城県県屈指の工業都市茨城県は鹿島市からソウルの皆さんです鹿島市を中心に活動しているソウルの皆さん12月の第2日曜日に鹿島神宮で奉納よさこいを開催しています是非見に来てくださいとのことです今回演舞だく曲は雷によってもたらされる恵みと鎮圧から再び恵みへの繰り返しをイメージしました。 それではソウルの皆さんよろしくお願いいたします。